平成29年10月23日、阿蘇市の阿蘇西小学校に、熊本県人気キャラクターで県の営業部長、熊ンがやってきて、子供たちと丸バツクイズなどをして触れ合いました。阿蘇西小学校の児童132人が大きな声で熊ンと呼ぶと、元気に走って登場しました。そして熊ンと一緒に、 早寝早起き朝ごはんについての丸バツクイズに挑戦しましまた。これは熊本県が平成18年度から9月1日から15日までを子どもの心と体の健康づくりについて考える熊本キッズウィークとして県内の幼稚園や小中学校を回っているもので子どもたちが元気になるようにと平成24年からは くまモンと一緒に行っているものです。また、くまモン体操をくまモンと全校児童が一緒になって体操しまし た, ああたしまあ。ありがとうございます。くまモン体操の後、児童代表が感想やお礼を述べ、最後に全員で記念撮影をしくまモンとハイタッチをして。 阿蘇西小学校での熊本キッズウィークを終えました。